やっぱり酒は命の水だな。これで話をしやすくなったな。おー、トも。酒のおかげで口もなめらかよ<笑>。大丈夫なんだろうな、Alt。大丈夫、大丈夫。すても、俺らが知ってることなんて、大したことないと思うけど。 立不動産の仕事をしたことがあるって話だが。か。ああ、言われた場所に一日中居座っているだけ。地上げの嫌がらせにさ簡単なバイトだよ。さっきも一件終わって、ニットをもらったとこでさ、明日からまた違う場所で居座り。<笑>さっきまでやってたのって、ハクアビルだろう。俺も見てきたから知ってる。何だ それ知ってんだったら他に何が聞きたいのそのバイトってのは立花不動産の方から声をかけてくるのかああ今のあんたみたいに俺らに近づいてきてねそうだ登場会のヤクザの方でも俺たちに同じバイト頼んでくることがあるよその連中も地上げ屋だ今時はホームレスも使いようなんだね 俺たちは立花さんとこだろうが、ヤクザだろうが、金さえもらえりゃ、どっちでも構わねえけどさ。なるほどな。もう一つ聞かせてくれ。立花不動産の連中がよくいる場所ってのはあるかああ、それならチャンピオン街だね。よく出入りしてんの見かけるよ。あのあたりは今、地上げのメッカだ。 なぜ小さな飲み屋ばっかだからそこの連中を追い出して一手にまとめ上げれば高く土地が売れるんだろうよ立場の不動産がチャンピオン街を地上げしているってことか多分ねただあそこは立場不動産だけじゃなくて東場界の連中も狙っているからキラパリアあんたみたいなヤクザが言ったらあそこの住人たちに煙たがられるよ そうか参考になったよありがとう なあ。 あ、yeah. あ、ah. Yeah. ばなばんきららにききりや。<AS beforehand> はい Hirvee kasvilakoja. Palkkamurhaajia. Aaaaaa!、Ah. Höh! Au! Höh.、Oh. Hä hä hä! <hätä> <hätä> <hätä> <hätä> <hätä> Hei, boy! Haha, <laughs> Lisa. Mä äänetän tänään naamaan noissa. Mua、mm. tuolla、oh, on ollut pohjimaa. Okei,、okay, on toi kohtuupisen. Hyvä ryhmä. comfortably ohithani e moż está そこのあんたた何しに来たこの辺でスジモンに飲ませる店はないよ立花不動産の人間がここに出入りしているって聞いてきたんだが今もいるかあんたまた登場会の若い衆かいやそうじゃないあんたらの店を地上げしに来たわけでもないよく言うなだったら立花不動産に何の用だ あの連中のことを知りたいだけだ。アンタらに迷惑はかけない。あカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーだーカーカーカーカーカーんーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカーカないんだーらーカーカーカーカーカーカーカーカー そんなに追い出したャ俺ら殺すしかーリー、オレタジーサンハンシュバーシュバーシュバーシュバーシュバーシュバーシュバーシュバーシュバーシュバー これ言ったら言ったらなんだこいつは少しは話を聞く気になってくれたがあんたらに怪我させるつもりはなかった俺は立花不動産の人間がここで何をしているか知りたいだけだあの人たちを売る気はないここの住人なら誰だってそうだん 連中もここで地上げしてるんじゃないのか違うあの人たちはヤクザの地上げから俺たちを守ってくれる あ, あの人たちのおかげで今日のチャンピオン街 が, があるなんだとそうでしょう。小田さんどうも誰かと思えばスナックナマセのお兄さんかあんた カタの人間とか言ってなかったか。なかなか信じてもらえねえないが今はカタだ前はド島組にいたがなド島組かよ東上会の中でもよりによって俺は組を破門された身だもう関係ねえその元ヤクザがなんで俺らのことかぎ回ってる あんたらの社長から手を組まねえかと誘われたもんでな あ, あんた名前はキリュウだそんな話聞いてねえぞ待ってろ社長と話してみるバラ<笑>なラかんっけ わかりました。じゃあそのようにええそれじゃ社長は何つってたうちのことを深く知りたいなら昨夜、社長と会った部屋に来いとおっしゃってる直接会うそうだそうか。わかったもうここには来んなよここの人たちはヤクザが嫌いだそういや あんたらがヤクザからチャンピオン街守ってるってのは本当か？いまあ一応ね。社長の方針があるからさ。方針。方針この辺の土地はカムロ町が戦争で焼ける前からいるような人たちのもんだし、<笑>うちの社長が言うにはここらはカムロ町の根っこだ。俺たちみてえな新参者に好き勝手する資格はないってさ。 さっきのビルの時とはずいぶん態度が違うんだなハクビル<笑>あそこの連中は所詮、流れ者の寄せ集めだあんたもスナックナマセの店長を見たろおけい、やっぱいカロディスもうタギの被害者ですってつらしてたがよあいつらだってよさから流れてきた時、元いた住人を追い出してんだから因果応報ってやつだよラッキー オレはシャのポリシーにっ て, てるだけでね。偉そうに言うつもりはないけど。それでたはたなるのルルがお金のあるあるの ああ会ってもう一度話を聞かせてもらうどうやら立花不動産ってのは思っていた以上に腹の底が見えねえ会社なんだそういすばどうですかどんでいきましょう外距離内がいいですよ 俺は橘から呼ばれてきたんだ。お前ら橘不動産の人間じゃないのかここに社長はいませんよ、うん。後で来ることになってるはずだ。部屋で待ってろと言われた。<笑>それは何かの間違いじゃないですか、うん、何うちのおだってもんから連絡が入ってましてね。 若いチンピラが来るだろうから死なない程度に可愛がってやれとなんだろ。おだが俺回れ右すんなら今の時代。おとなしく帰んなら見逃してやるよああてめえ聞こえなかったのかさっさと帰れっつってんだろうが俺はここんとこ どこ行っても歓迎されやしね。だが。呼ばれた先で門前払いとは。こ、う、け、ん、にされたもん だ, だた。だから誰も呼んでねえっつってんだバカ野郎。どげ。お前らじゃ話になんねえ。キはどっちから言いやがって。 どうなっても知らねえぞ ん<音>お前は。 何であんたうちの人たちの連中をのしかけたちの人 た, たちの人たんの人たちたちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人っちにもその人、ま、たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人わざの人たちの人たちの人たちのるたちの 部下に襲わせるだけで俺の何がわかんだだからさやっぱ自分でやるしかないみたいだよいやー仕事を人に任せられないってのはしんどいねカム町で不動産やってるとあらごとも多くてさ俺そこらの極道よりよっぽど血の気が多いんだよね たのサラリーマンとは違うと言いたいわけか大したもんじゃない元極道の半端者といい勝負だだったらお互い手加減はいらねえなそのつもりでかかってこいゲッタもも Tää on asuntoremoottia. Tää on asuntoremoottia. Tää on asuntoremoottia. Tää on asuntoremoottia.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 織田さんええ俺の、ええ、負けですよ社長どうなってるあんたも承知で織田に俺を試させたってことなのかええ織田さんは私にとってかけがえのない片腕です だから、我々の中にあなたを迎え入れるには、彼の了解を取る必要がありました。そうかよ。俺はつくづく自分がバカに思い出てきたぜさっきまであんたらは、信用してもいいって言になりかけていた。かあ、キンカーなわだ。たゆりパターし タチバナかかそろそろ腹の中に隠してるもん見せろあんたはなぜこの俺に近づいてきたその理由は何なんだいいでしょういいしですがその前にあなたはこのカムロチという町をなんと見ますかカムロチ<スフッ>さあな 質問の意味がわかんねえ。私はね、キルさん、この町は道島組をはじめとする闘城会の餌場であると見ています。一晩中ネオンに彩られたこの町に集まる人や金、そこから溢れる甘い汁は、すべて闘城会の極道たちに吸い上げられる。やこ何が言ってんだ。 登場会が力で光り輝かせるこの街に私は風穴を開ける人間ですこんな風にね。 私は自分の力がこの先どこまで登場界に迫れるか試してみたいですがまだまだでしてね今の私ではせいぜい10秒というところが限界ですがいずれは空の一粒を手に入れて 室町の支配者層に食い込むつもりです。ああ。それだけの価値を見ます。あんたは一体。キリュウさんがご存知かどうか、登場会という組織は決して一枚岩ではありません。うん、その証拠に、登場会にはこの私に協力する、ある一人の人物がいます。そして、 私があなたに近づいた理由はその人物から強力な推薦を受けたからなんですよ。よ登場界の内通者ってことか。誰なんだそいつはあなたと私が手を結ぶことを望んだその人物は登場界直系、道島組若頭、風間慎太郎です。 あなんだとおやっさんかあなたは堂島組の若頭補佐久世さんから風間さんをスパイするように言われましたね、うん、風間さんの隠し持つ殻の一粒の情報を探れと。 風間さんが隠し持っていた情報それは殻の一つぼの所有者を見つけ出すことのできる人間つまり私のことですあんたが我々は殻の一つぼを巡る争奪戦であの堂島組より大きく先へ進んでいるいずれそのことを知れば彼らは激怒するでしょう本気で潰しにかかってくるはず ですがそれを承知であなたが我々と手を結ぶことをほかならぬ風間さんが望んだ私が風間さんからあなたのことを託されたのは半年前あの人が刑務所に入るよりも前のことです風間さんはクゼがあなたに近づくこともあなたが組にいられなくなることも ほぼ見通していましたまさかいくらおやすさんでもそんなことまで分かるわけないだろマ風間さんは堂島組どころか東場会という組織で頂点へ上り詰めるだけの霧を持った人間ですその懐はあまりに深い風間さんにとってあなたの周りに起こることを予測するのはたやすいはずです そしてそのカザマさんが空の一つを手に入れる目的はおそらく自分の身を守るなどということじゃないあの人はもっと大きなもののために絵を描いているずですなんで今さんは無所に入ってるんだそれすらカザマさんの計画のうちではないかと私はそう信じています 何だといいなバカなご理解いただきましたかキリウさん立場 あ, あ, あんたがおやつさんの意思を託された人間だって証拠はあるのか風間さんがおっしゃるにはこれがその証拠になると 覚えがあるはずです風間さんが沢村由美さんからプレゼントされたものだそうですね。おやさんがあんたにこれを渡したのか。あなたにお渡しするよ。う預かっていただけです。あなたから風間さんにお返しくださいすべてが片付いた後 俺にはまだおやさんって人がどういう男なのかまるで分かっちゃいなかったってことか だ, だがあの人が俺に何かを望むなら俺はいつでもそのために命張る覚悟だあの日おやさんに逆らって極道になった時からそう決めて ではこれからどうぞよろしくお願いします。 to